エスターフォち祭に関して誠におめでとうございます皆さんこんにち は, こ, にち は, こ, にちはこちら小田原で踊れることとっても楽しみにしていました今日は元気いっぱい笑顔で思いっきり踊りますので 丸ちてに魂込めて捨て